皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月1日、久々にタロット魔人今日のお題が来たので、メダルを消化できます。行った途端に来ましたね。今日から、お着替えリポちゃんのゴールデンウィークスペシャルが始まりました。今日はメロディー相性でした。しかも、いつもの4倍の120分間も着ていられます。太ももですね。5月5日まで、毎日レンタルしましょう。 今日は月替わりと週替わりが同時にやってきたので、いろいろと忙しい日となりました。とりあえず、学園の錬金席の回収が最優先です。このチケットが1個ずつしか使えないのは、多分郵便と連動しているからなんですかね。無事に錬金席を40個回収できましたので、早速錬金を強化します。あと2カ所ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。